日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演マクドナルドのなんかワールドカップコラボチバーガー3種類そしてチラチキンい、ま、ちごチョコパイの新作欲張りいちごパイそしてマックカフェのスムージー2種類とフラットホワイトそしてあれカフェカフェモカじゃないな何だっけ た飲みたいのを<笑>ちょっと忘れましたけどで今回こちらを食べてほしいというリクエストをいただきましたのでお答えすることにしましたありがとうございます、うん、自分は正直スポーツにはほっと興味がないのですがそれでも美味しそうですねそれではチャンネル登録よろししくお願いしまこちらのケバブフーバーガーに代表して顔を見せていただきましょう何だか辛くて刺激的なソースが香りが漂ってきますそれでは<笑> 何かかくこくなるな場所の悪いしかたない。いただきまーす<笑>ええお肉もりもりでうまみたっぷりですね<笑>そう言ってくれると嬉しいわよ<笑>お肉もたっぷりでちょっとだけ入ってるピクルスなんて気にならなかったでしょ あと、名前忘れてたのはカプチーノ。<笑>カプチーノはホワイトフラットより苦味が強いかな大人向けのいい味わいでしょ。あとは、ぜいたくチチョコパイで甘酸っぱさも感じられたし、チキンのコ シ, コショウが与えた刺激もピリピリしてて食欲をそそったでしょ。また、私に会いたいと思うそれとも、次はどんなハンバーガーを食べてみたいか。 あなたも想像してみてくれるかしらねうん今回のレビュー楽しみにしてるわよさあお願いねごちそうさまでした最初に食べたそのケバブ風チキンバーガー、まあ、ケバブは羊のお肉で羊のお肉は日本だとなかなか手に入らないのがチキンに代用して人でしょうけどでっちろしいで す, すねお腹かが結構膨らんでるので全言うのが遅れましたが かなりソースに刺激があってピピリピリとして辛いので辛いもの特に唐辛子系の刺激がお好きなのであれば食べた方がいいと思います反対に苦手だったら避けた方がいいかな次に食べたこちらのワイルドビーフバーナーは本当に肉がモリモリになっていてもう一口で入るのかなと思うぐら い, いで玉ねぎもオニオンリングになっているので結構かみ応えがありましたね小さめですけどしっかり存在感を放っていました がっつり食べたいならこちらですね文字通りワイルドでしたよで唯一箱に入っていたコクうまカルビマックと他2つに比べるとちょっと小さめなんですけどカルビのとハンバーグのパテにあれパテで弱ったっけどトラム甘辛いタレがお肉に旨味を出していて美味しかったですただやっぱりカルビに包まれていないと手が汚れて食べづらいですね<笑>そしてこちらの ザチキンについては結構ピリッとした刺激が胡椒の刺激が唐辛子のものとはまた違った美味しさを出していてよかったです最後に食べたあちらの欲張りいちご欲張りいちごはうーん噛んだ瞬間にクリームの中からイチゴの甘酸っぱさが広がっ て, てさっぱりとしたさっくりとした生地 と, とともにさっぱりとした甘酸っぱさを広げてくれまし た, うんただ ジャムも入ってるって書いてましたけどジャムはどうなんだろうですねいった感じですで今回のバーガーの中だと自分はこちらのコクーバカルミマックがお肉を一番感じられて美味しかったので、まあ、ハンバーガー、ね、マックのマンドラの代表としてはこちらを選出させていただいて5点とさせていただきます一方マックカフェですがまず2種類のスムージーの野菜の合わせやマンゴーの甘さは感じられたもののスムージーというよりはちょっと ね、フォーリーもシャリシャリ入ってるのでクローンズ、ね、デザートに近い印象ですねでグリーンの方も野菜の青臭さはそんなに感じなかったですが、ね、やはりマンゴーの甘さの方が美味しかったですでこちらのコーヒーホワイトフラットとカフェモカモカじゃなくてラテ<笑> な, なんだけまあ何でもいいやわは、うん、どちらも結構まろやかな甘みだったんですがホワイトフラットの方がより甘みが強かったです ね, ねなのでまろやかになりたいかそうでないか、ね、わけで分けていただいます カフェ部門はこちらのマックカフェスマンゴースムージーが健康になりそうで甘さもあり美味しかった一番良かったので代表として選出させていただき4点とさせていただきますねというわけで本日はリクエストにお答えしてマックカフェの名前マックカフェじゃないマックマドナルドのバーガー3種を食べてみましたもしまたあなたも私に食べてほしい商品などありましたらコメントにいやコミュニティツイッターなどの DM なのでリクエストしてくださいね